こんにちは字幕 .com at youtube です字幕のことをいろいろ話したいと思います今回は「あのベニー・ラブズ・ユー」といういわゆるパペットホラーパペットっつってもこれテディ・ベアなんですねでテディ・ベアっていうのの言葉からイメージするのはどうしてもクマさんっていうことに なちょっとこれはクモさんでもないんですがでもまあテディビアって呼ばれてて人形のホラーで一番有名なのってあのチャイルドプレイだと思いますけど人形が人殺し始めちゃうっていうでこれは人形が可愛いんです。もうひたすらあの表情変わんなくてパチッとにっこり目を開けて。 ベニーを抱っこしてとかってそういう録音が再生されてセリフも基本的にはその機械で録音されたやつしか喋んなくてにっくりしながら襲っちゃうんですね未体験ゾーンの映画たちっていうのの2023年の中で上映続くのかもしれないけどいずれソフト化されるのかなと思うんですがパペットホラーはパペットマスターのワンツースリーとあとトロルのワンツーですねあとはあのドールズとかそういうのを翻訳してますが。 今回これ『ベニーラブツユ』ですがやたらと小ネタが多いんですよあのグーニーズの T シャツを着てる開発部長がニューヨークにそんな営業で出張なんてお前無理だよとかどうでもいいその映画のタイトルとか映画のシーンのオマージュみたいなのがすんごいてんこ盛りで多分10学らない20行くかなとかとにかくすごいいっぱい出てくるんですがそこですごく不思議なことが起きちゃって。 ベニーの持ち主があの38歳の主人公みたいな年は違う気がするけど大体そのぐらいの人でそれの同僚で洒落たお兄さんやり手のお兄さんがいて同僚でね職場にその人プリンスのファンなんですよでプリンスの衣装を着て出社しちゃったりなんかしちゃったりとかプリンスのうんちく語っちゃったりも一瞬するんですけど回収されないんですよ でこれだけインパクトのあるキャラがそれだけあの突拍子もない趣味っていうかその入れ込み用っていうのを披露しているのに回収してないってこの映画すごい面白いんであの全然楽しんでもない見たら楽しめるとは思うんですがあってかグロのシーンもあるんであのそういうの苦手な人はちょっとはお勧めできないんですけどそう「明らかんとにっこり、ね、あの僕を愛して」っていう紅が。 あの繰り広げる、る抜けてて、ところがあってか本当結局やってることひどいんだけどあの行動としては可愛いいん で, でそこが、まあ、結局笑いどころになっちゃうんですけどでだからそっち側で楽しむのに十分よくできた作品だなとは思うんですがあのプリンスのプリンス推しっていうキャラがどっから生まれて。 ななんでそれれが回収されなかったのか、まあ、多分脚本ではもっと書かれていて結果的に編集したらこうなっちゃったっていうことなんだろうなと推測はするんですが伏線の回収ってすごくいろいろあるんだけれども明らかに回収する気がない映画っていうのもあってで多分これは結果的にそれだなっていうことではあるんですがま あ, あの見る機会があったらそこら辺にも注目してみてください。